それでは、今回の線形代数2の授業を始めたいと思います。で、一応、前回の内容をちょっと振り返ってみますと、前回は、ベクトルで貼られる部分空間というのをやりまして、その与えられたベクトルでの線形結合全体があるベクトル空間、部分空間を作るという話をしました。で、今回はですね、その続きで、 まず一つはその基本ベクトルの像によって貼られる部分空間について説明しておきます。それから今度はその後ですね、第6章に入りまして、その一般のベクトル空間の話に入ります。でそこでまずはそのベクトル空間の定義について説明しまして、それからあとベクトル空間の基本的な性質に進んでいきたいと思います。 でえーとまあ、前回の授業でですね、ちょっとあの残ってしまったところがありますので、まずそこからいきましょう。えー、と教科書のセクション 5.3 の, の線形結合と部分空間のところで、あの基本ベクトルの像、あこれはもちろんあの線形写像を考えるんですが、えー、と線形写像を基本ベクトルで写した像によって貼られる部分空間に関するあの性質を説明しておきます。でえー、とそれがあの定理 5.4 ですので、一応あの教科書も あの合わせてご覧ください。えー、と教科書は132ページに、えー、あります。で、えーとまあ、一応この授業の目的の一つはですね、あのまあ、教科書の内容を説明することなんですけれども、と まあ、教科書を例えばこの定理 5.4 っていうのを見てもあの教科書にこう説明が載ってるわけですよね。これはこういう定理だと。でそしてその証明はこういうふうに証明するんだっていうふうに書かれていますけれどもじゃあその特にその初めて勉強する人にとってはなかなかその分かりづらいと思われることはまあどの分野もそうだと思うんですが数学に関してもじゃあその証明で。 あのこういうことを書いてるんだけどじゃあなんでこういうことをやってるのかで数学においてはその例えばこういう定理を証明するにはどういうことを示すべきかっていうことはあの教科書に書いてないわけですよね。ですからなるべくこの授業ではそういう教科書を読む事実を知る上で、まあ、助けになるようなことをまあ説明したいと思います。ということで。と まあ、一応基本的な説明は教科書にもありますので、その教科書もよく内容を確かめてほしいと思いますが、まずその定理を、内容を追っていきますと、F というのを線形シャドウとします。これは N 項の数ベクトル空間から M 項の数ベクトル空間への線形シャドウを考えるわけですね。で、それでその E1 から EN っていうのを、その移される方の、あの、 数ベベククトトルル空間の基本ベクトルとしますで、えー、とこのときに、のこの F で基本ベクトルを移した、この F の E1 から F の En というのがありますよね。で、その、これらのベクトルを使ってからですね、このあるベクトル空間が貼られます。生成されますね。貼られるって言いますけれども、でこうじゃこのベクトル空間がその何、どういう性質を持っているかって実は、 この F の F にあの等しいとだからその F をあのこのですねあの元の kn っていうベクトル空間のこう点をこう F でバーッといっぱい移すわけですね。移した先っていうのは実はその基本ベクトルを移った先で全部あの組み立てられるということを言っています。これはあの今まで の 前, 回前々回の授業で説明したことの中で対応することとしては線形写像を行列で表現したときに実はその行列の各列の成分っていうのはその元のベクトル空間の基本ベクトルを写した像がその えー、と表現行列の各列に現れているという話をしました。で、えー、と実はその線形写像っていうのは基本ベクトルがどう移るかっていうのを決めると全部決まるっていう話をしました。で、この定理はその言い換えの一つなんですね。だからその基本ベクトルがどう移るかを見ればその、その線形写像がその元のベクトル空間のベクトルをどう移すかっていうのが全部決まるということを言っています。 まずこの定理の種についてはこういう考え方だということを認識しておいてください。で、じゃあ次にその証明をどうするかっていうのがまず問題になるわけですけれども、えっ、ー、と、この、この今回の証明はですね、この F の, あの像ですね、F の、えっと、像、このイメージの F とて F の、これはあのえ、えっ、ー、と、この KM の あの部分空間なんですけれどもこの集合とそれからこちらのえと基本ベクトルを移したベクトルで貼られる部分空間がの集合が集合として等しいということをあの示すというものですでえと集合2つの集合が等しいことを示すにはですね数学ではあのお決まりの手順がありますでそれはあのここに下の方に書いたんですけれどもえと A と B が集合の時にですね A と B が集合として等しいということの定義を思い出します。そうしますと、A と B が集合として等しいということは、ここにありますように、A が B の部分集合で、かつ B が A の部分集合であると。両方が同時に成り立つというのが、A と B が集合として等しいということの定義になっています。ですので、まず、そうですね、この2つの A とと B に関関すする方関係を両方示すというのがのが証明手順ですでさらにじゃあこの方眼関係っていうのはどうやって示されるかっていうとあの前回の授業の最初の方でやりましたその部分集合の定義に戻ります。そうします と,、えー、とまず A が B の部分集合であるっていうのはどういうふうに定義したかっていうとあの X が A の弦ならば X は B の弦であるということで A で逆にじゃ あ, あ, の A があ B がここで A の部分集合であるって定義も同じようにして、えー、と定義されていて X が B の源ならば X は A の源であるということでこの方眼関係を示しました。というふうにあの、まあ、この定理の証明でもそのじゃあ集合は等しいの定義は何だっけっていうのを遡ってでさらにじゃあっ、えー A が B の部分集合であるの定義って何だっけっていうことで定義をどんどん遡っていって、えっと、最終的にはこれを示すことでこの定理を証明していますということに注意してくださいあの教科書にこうざーっと書いてあるしあの証明はですねこう段落一段落でガーッと書いてるからどこでどういうことを言ってるかそのきちんと読まないとわからないんですけど実はこれを段階を追って示しているということですじゃあ、えっと、ここでは そういうことなんで、ちょっと段階を追って示すことにしましょう。でまず、この F の, あのイメージがですね、あのこちら の, その基本ベクトルを移したベクトルで生成されるベクトル空間に含まれることをえと証明します。で、先ほどの言った定義のりじり、じゃまずこのイメージ F から、なんか、ベクトルを取ってきてですね、でそれが、実はこちらの あのベクトル空間の元であるってことを示せばいいわけですね。じゃあその具体的な示し方を次に見ていきましょう。えー、とここでいろいろ例えばイメージ F ってどういう集合だったかっていうそういう定義を使っていきます。で、F のイメージっていうのはどういう集合だったかっていうと、えー、とこの X っていうのは映される前 の, あのベクトル空間ですね。F で映される前のベクトル空間の元を映した 点の集合だったということを思い出してください。えっと、f のあのう映った方はですね、映った方の像あの像というのはこういう定義でした。ということは、えっ、ー、ともしこの v がですね、この f の像のあの元であったならば、この v っていうのはあのどっか kn のどっかの点を映した先であるということが言えるわけです。 ということは、その、もともとの kn っていう移される前のベクトル空間に、ある x っていうのがあって、で、それを f で移した先が、この v ですよ、ということが言えてるわけですね。ですので、えー、じゃあ、その移される前の x っていうのを、えー、こういうふうに表してみましょう。えっ、ー、と、移される前の、えー、っと、あ、ごめんなさい。これね、あの、ここちょっと訂正なんですけど、 えー、と こ, れここ x1 から xn って書いるのは実は誤りでこれ e1 から en ですね。移される前のえーと kn の弦なのでそうすると こ, れこの x っていうのは移される前 の, あの kn の基本ベクトルの線形結合で表されています。そうする と, えーと e1 から en の線形結合で表されていると。でこれを f で移せばあの v っていうのはあの、まあ、fx なんですけれどもその x っていうのはここもすみませんこれも e1 から en に直してください。そうするとこういう線形結合で表せている、えー、と基本ベクトルの線形結合で表せているベクトルを f で移したものになります。でところがですねあの f は線形写像だったっていう性質を使うと、えー、この 形をです、ね、こんな形に書き換えることができるというのを思い出しましょう。えっ、ー、と、まず、線形写像は、あの、このベクトルの和に関してはばらせると。それから、ベクトルのスカラ和は外に出せると。いうことを使ったので、これを使うと、すいません、ここも F の E1 から F の EN ですね。っていう形で直します。そうしますと、実は、えっ、ー、と、この V っていうのは、あの、ここにありますように、 f の e1 から f の en の線形結合で表されているこということがわかりますで。ということはめでたくこのベクトル v っていうのはこちらのベクトル空間の源だというふうに言えたことになります。ここまでいいでしょうか。でこれでこのイメージ f が右側のベクトル空間の部分集合になっていることがわかりました。 じゃあ次にその逆向きの方眼関係を示します。逆向きもやはり同じように、えっとこ、この、今度はこちらですね、あの、F の E1 から F の EN で貼られるベクトル空間から1個ベクトル W を取ってきて、それがえと F のイメージに、の弦であるということを示します。じゃあそこで、まず W を取っていきましょう。W は、この、このベクトル空間の弦ですから、えっと、この F の E1 から F の EN の 線形結合で書かれてるわけですね。で、でところがあの F の E1 から F の EN っていうのは、あのこれ全部その、えー、と E1 から EN っていうその KN の, の弦をこう F で引っ張ってきた、移してきたベクトルなわけです。そうすると、あのこれらはみんなあの F のイメージの弦なんですね。そうすると、 えっと、F のイメージの元であるベクトルの線形結合で、あの表されたベクトルというのはやっぱり、あの F のイメージの元であると言えます。ここま で, いいでここがポイントなんですが、ここいいですかね。これこれがポイントですね。こうでからこういうことが成り立つというのが、あのこの逆向きのこの互関関係の証明です。ということを示すと最終的に。 この F の F 像がです、ね、実はその基本ベクトルを移したベクトルで生成されている と, あ生成されて い, るということが分かります。ここまででいいでしょうか、えーまあ、ちょっとあのまだなかなかつかみづらい人もいるかもしれませんけれどもあのこういった定理 の, の証明の仕方にもこの数学特有のこの議論の組み立て方っていうのがあの盛り込まれて いますですので、えーとまあ、こういうことがどういうふうに段階的になりつつのかというのを理解することもあの線形代数の理解には役に立つと思いますので是非皆さんあの取り組んでみてください。